こんにちは、あわたようすてです。今日はこれに絵を描いていこうと思います。片方だけ、でこっちにちょっと、まあやってみないとちょっとわかんないので描いていきます。ここまで描いてみて、ものすごい描きづらいです。 こうやって手で押さえててもなんかこういうふうになるんで描きづらいんですよこのボールこれにこうやってかぶせようと思ったんですけどボールが大きすこれを外したらどうだろうそれでもダメなんだけどこういうふうに動かしながら書けば結構いけるかもしれないちょっとこれでやってみます今日は猫が来ないんですけど何をやってるんでしょう食事中でした では、早速ちょっとこのボールで書いてみます。ちょっとね、これを、これでどうだ。 ものすごい描きづらかったんですけどとりあえず T ペンで書きましたこれはちょっと今乾かして後で乾いたらアクリル絵の具で色を塗っていこうと思いますちょっとまだ乾いてないけどここもちょっとねゆるゆるなんですけどちょっと自分らしいものができてきた気がしますでは乾かしていきますさっきこういうのと こういうのを買ってきましたこういう風にバケツを置いてこういう風にしてでこうやって描いたらいいんじゃないかなと思いましたちょっと描いてみますではアクリル絵の具で色を塗っていきます こんな感じの絵が完成しました。まだ乾いてないので、この部分この部分をまだ戻すことができないんですけど、明日までこうやって乾かしていこうと思います。はい、もうこれは完璧に乾きました。これをつけていこうと思います。 感じになりましたそれでですね昨日買ったこれこうやってこうやるとこれに乗せて動かしながらこういうのなしでこうやって手で描いてた時はものすごい描きづらくてで手に乾いてないこういう絵の具がついてそれがまたここにくっついちゃうみたいな感じで作品を汚しちゃうことになるんで今度から帽子をった時は。 買おうと思いますこの帽子の次はこの黒い帽子を描いていこうと思いますそんで追加でこういう帽子いくつかまた注文してるんですけどもしもこういうベースボールキャップとか以外になんかペイントしたらいいんじゃないかっていう帽子の種類があれば是非教えてくださいというわけで今日は帽子に絵を描いてみました最後までご視聴いただきありがとうございますまた次回お会いいたしましょう